えっ、ー、と、今回は私たちこのチャンネルで活動させていくことになったイエリシャトルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 よわ。<音楽> 皆さんにお伝え。今回、ビールシャトル、ツイッターを始めました。えー、ツイッターは、えー、っと、下の概要欄に、えー、っと、リンクを貼っておきますので、えー、よかったらフォローよろしくお願いします。えー、それでは、えー、また次の動画で終わりましょう。バイバーイ。